スーパーで試食コーナーが気になるけど勇気が出なくて周りをうろうろするクスノキともりああ、あれおいしそうだな。 なんか食い逃げって思われたら嫌だなぁ<笑>行こうかでもちょっと読めとこうかなえー、っとえでもあのソーセージおいしそう。お嬢ちゃんお嬢ちゃん食べるの食べるのお 嬢, さん お, お嬢ちゃんお嬢ちゃん大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫あーおいしいとけばよかなさい<笑>すごい迷いがない可愛いい素晴らしい素しいこれはけ構 無茶振りも今のでね、いけるっていうことが発覚しましたね。仏、ねね。じゃあお二人も。やれー。買い物の代金をどんぐりで支払おうとするクスの人いる。可<笑>愛 い, い。お兄さん、これください。えー、っと、あ、百十円ですか。ちょっと待ってくださいね。えー、っと、大きめのどんぐり一つと、小さめのどんぐり一つ、どうですか。<笑> ふ<笑>はかわいいかわいいねいい心が現れる、うん、すごい今もうこっから飛び降りたいですよ<笑>飛び降りたいなるほどなるほ ど, るほどじゃあこれにしようかなんか余計なこと言っちゃったどうしようどうしよう、ね、眠れない夜に羊を数えていると羊に紛れてたまに横切るくすぬきと ちょっと小木さん協力が必要じゃないですか寝てる人役寝てる人役<笑>あ寝れないな羊でも数えるかな<笑>あやっぱり羊だよなあ犬じゃダメだよな<笑> 羊, 羊, 羊が一匹羊が二匹 羊羊羊羊羊羊羊羊が3匹羊が4匹羊が5匹番ががががが匹羊が11匹匹あら羊が10匹匹匹匹今、楠木ともりが飛んでったよ。<笑> めっちゃいい、私めっちゃ好き。すごい、うん、かわいい。今のいいわ、ねえー。電話の保留の仕方が分からず、テンパって自分でメロディーを口ずさむ楠木智。はい、あ、あそんな感じで、はい、明日もよろしくねあ、ちょっと待ってくださいね、あの一つ要件思い出したので、今から書類取ってきますので、あ少々お待ちください。はい。 あれれあと、えっと、あれあああああ保留ボタンないあれえええあいいいえ、ねま、<笑><笑>りがとうございます。羊